本日のメドコイン持ち寄りは2周して全部破片でした。許されません。せめて合成効果だけでもお願いします。絶対に許されません。ハマジ皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスはゆずきゆかりでお届けしています。2月18日、協力チャレンジバトルの報酬で、皆さん、バトル参加権が100回増えましたよね。 そこで、10倍バトルの上手な使い方を説明しようと思います。バトルポイントとコインは純粋に10倍になるので、これが目当ての人はいつ10倍バトルをプレイしても問題はありません。バトル報酬狙いの人は、ちょっとだけ頭を使う必要があります。今回の場合、金の錬金石が1個から5個になるのはとても美味しいです。世界樹の葉や宝樹の香水が2倍になるのは、そんなに美味しくないです。 ですので、今回は迷うことなく金の錬金石5個をもらいに行くと良いでしょう。次の例を見てみましょう。ハッピーハートが欲しい人は10倍バトルにしても良さそうですが、私は惹かれません。ですので、この場合は10倍バトルではなく通常バトルで消化します。解説になってる感じが全くしない解説ですが、そんな感じです。美味しい報酬の時は10倍バトルにする。そうでもない時は通常バトルにする。